みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。今回はこちら、このアイリックパッツの楽しみ方とかではなくて、使い方をみなさまにご紹介させていただこうかなと思います。というのもなんでかと言いますと、そのマニュアルが全部英語だったりとか、あとインジケーターが全くないので、操作がすごく難しかったりとかするんですよ。なので、まあ、このアイリックパッツを買ったほうがいいけれども、操作が全然わからないぜなんていう方は、ぜひ参考にしていただけるとうれしいなという感じです。僕自身もその英語のマニュアルを隅から隅まで。 読んでやっと理解できるような感じなので困った方がいらっしゃいましたらぜひ参考にしてみてくださいませで、使うアプリはこちらサンプルタンクを使っていきます、えー、僕が持っているのはこれ有料のバージョンなんですけども無料のバージョンもありますので、まあ、よければこちらで、えー、そのアイリーグパッツの使い方に慣れていただけるとすごくよいかなと思いますそれではそれでは<笑>とりあえず基本的な使い方としては、まあ、このねパッドを叩いて楽しんでいくんですけれども これだけではちょっと物足りねえということで、この辺のボタンをいじったりとかしていくことになるんですが、順番に行ってみましょう。まず、このシーンというボタンこれを説明させていただきましょう。このシーンというボタンを押すと、この光るところが出てきます。1番、2番、5番、6番、7番、8番という感じで、そのあらかじめ決められた組み合わせみたいなのを呼び出すモードになるんですが、1番は確か何かしらのドラムのな ん, かこうなんていうんですか。 なんか基本的な、一般的なドラムモードみたいな。確かそんなことが説明書に書いてあった気がします。ドラムを演奏するのだったら、これがまあちょうどいいよという感じでしょうか。でその次、シーン2番を設定すると、えー、とこんな感じで順番に半音階ずつ登るようなモードになります。それで、この5番、6番、7番、8番に関しては、赤いというメーカーのパッド。 パッドの何かしらのモードとか、なんかそんな感じだったんですけれども、僕、赤いのパッドを使ったことがなるので、よくわからなかったです。それで、まあ、これでシーンを押して何かしらを呼び出して、シーンを押して何かしらを呼び出してとやっていくんですが、まあ、これ、こんな低く音しか出ないのかと思うじゃないですか。一応それもちゃんと設定の仕方があって、それがこのエディットモードというやつです。ボタンを同時押 し, します。そうするとこんな画面になって、 で、ここのオクターブダウンとオクターブアップのボタンを使って、オクターブの調整をしていきます。アップを1回押して、エンターを押して、このエディットモードを抜けると、えー、音が高くなっています。もう1回アップを押して、エンターを押せば、また高くなりますし、さらに上げることも可能という感じです。で、何回かこうタップを押して、 この両方とも緑色になっている状態、これがデフォルトの状態でございます。うん、で、他にも、このベロシティのソフトとノーマルとハードというのがあるんですけれども、ソフトに設定をすると、この強弱の付け方が結構この シ, ビシビアじゃないか、なんかこう大きくなります、とにかく大きくなります。ソフトを選択して Enter を押してみましょう。で、ドラムをチョイスしてやってみますと、結構すぐに。 そのマックスベロシティ、最大音量までいくんですよ。で、逆にハードに設定をすると、結構思いっきりいかないとその最大ベロシティ、最大音量まで到達しないです。ノーマルだとそれの中間くらいという感じですね。ソフトだとあっという間にもうすぐに最大音量に達します。基本的な使い方としては、その辺でしょうか。エディットモードにして何かしらをしていくとい う, ような感じです。でこの m ーィチャンネルを設定したりとか、プログラムを設定したりとか、えーと、サンプルタンクで言えばこのプリセットを選ぶことになるんですけれども、この辺の説明をさせていただきたいところなんですけれども、ちょっとややこしいので、これはまた次回にします。今回紹介したいのはこのパッツですね、パッツ。これですよ、これ。これがまあすごくわかりづらい。<笑>これがまあすごくわかりづらいです。あ、あとあれか。ごめんなさい、その前にフィックスベロシティですね。これを点灯させておくと、ベロシティが一切つかなくなります。 強弱が一切つかなくなる感じですね。まあ、強弱をつけなくてもいいときになったら、これを点灯させておくとよいかなという感じです。それで、まあ、ちょっとまた話が戻りまして、このパッドの設定の仕方なんですけれども、何て言うんだろうな。シーンボタンを押して、このプリセットの組み合わせを呼び出すじゃないですか。いや、もうちょっと俺はもっとこうなんかこう好きなところに好きな音色を割り当ててるんだよという方、まあ、少なからずいらっしゃると思うんですけれども、おそらくこの動画を見ている大半の人たちがその方法を求めて、 やってきてきいるかと思います。僕もこれ、本当に。もう本当に、マジこれ、本当にもう、ね、すんごい苦労しし見つけたような感じです。えー、っとりあえずやってみましょうか。エディットモードにして、パッツというボタンを押します。そうすると、どのボタンをいじりますかと今聞かれているんですよ。どのボタンを設定しますか、編集しますかと。じゃあ、このボタンを編集します。じゃあ、そのボタンに。 チャンネルの割り当てをするのか、それともコントローラーの割り当てをするのか、音階の割り当てをするのかという3択になります。今回はその音階の割り当てをしたいので、ノートを押しましょう。それで、そのトリガーかトリガーじゃないかみたいな設定があるんですけれども、この辺の説明はすごくや や, やこしいので、この5番のテンポを押しといてください。それで、そうすると、じゃあ何のと割り当てますかという画面になります。 どのボタンを編集するのか、そして音階なのかコントローラーなのか、そういった何を割り当てているのかを設定してで、それがトリガーなのかトリガーじゃないのかの選択をすると、じゃあ何の音を入れますかという画面になります。例えば、うんとここにこの E の音を割り当 て, 割り当てたりしましょう。そしたら、この下の小さい文字の E を探してください。E ありますよね。ここをポチッと押すと E の音が設定されます。 しかし、確かにこれは良いの音だけども、もうオクターブ下の音を設定したんだよなという場合、その場合はこの緑色のオクターブダウンとオクターブアップのボタンを使って調整をしていくことになります。オクターブダウンを1回押してみましょう。そうすると、この音がオクターブ下がります。もう1回押せば、もう1回下がると。こんな感じで、サンプルタンクのほうでどの音を設定したいかを確認して、こっち側で音面を確認してやっていくというのがすごくよいかなと思います。 で、無事に、あ, あ、そう、この E だよ、この E だよ、俺が設定したいのはこの E だよというのが見つかりましたら、えー、エンターボタンを押して、ここのエンターですねを押して、えー、エディットモードを抜ければ無事に E の音が設定されます。もう一回やってみましょうか。じゃあ、今度はここに F の音を割り当てようと思います。F の音。エディットモードにして、パッツを押す。で、編集したいボタンを押して音階、4回、添付。で、F を探して、 オクターブ下にしたい場合は、えー、これを2回押してエンターででディットモードを抜けるそうすると無事にオクターブを抜けられる E と F を設定できましたちょっとこんな感じでたくさん今回は設定していきたいと思います<笑><笑><笑><笑> うん、設定が終わりました。これ、僕は何がやりたかったかっていうと、そのギターとかと同じような配列にしたかったんですよ。その僕、ギターを弾く人なので、まあそのね、ギターっぽく弾ければすごく便利だなという感じで、例えばまあこうすれば E のパワーコード、A のパワーコード、D のパワーコード。で、こうすれば。 えー、とパワーコードでこうすればいいほど、まあ。こんな感じで設定をしたかったんです。そうすれば、ちょっとまあ音の限界はあれども、えー、自分の思い通りに弾くことができるので、便利だなと思って、こんなフリセットをちょっと今作ってみました。で、ここから・・・。 そのまた別のシーンを呼び出してしまうと、今作ったものがすべて消えてしまうので、必ずセーブをするようにしましょう。セーブするにはどうしたらいいかというと、まずこのシーンボタンを長押しします。こんな感じ。そうすると点滅して、どこにセーブするんだい、どこにセーブするんだいと聞いてくるので、セーブしたい場所をタップします。この光っているところはもうすでにあらかじめプリセットがあるところなので、ここをタップすると上書きをすることになりまして、光っていないところをタップすれば、そこにセーブをすることになります。 で、一回セーブしてしまえば、次からはここをタップするだけで、シーンを呼び出してここをタップするだけで、呼び出すことができるという感じでしょうか。どうでしょうか。ちょっとなんかややこしかったかもしれないですけれども、まあ、何回かやってみればすぐにわかるかと思います。そのシーン の, そのパラメータとして、うん、なんていうのかな。今これ作ったシーンを呼び出しているんですけれども、 エディットモードにしてオクターブを上げたりとかします。で、エンターボタンで、うーまあ、オクターブ上の、えー、さっき僕が作ったパッドを今演奏していることになるんですけれども、シーンをちょっと編集したりとかすると、ここがこう点滅になります。これがその元のシーンをちょっといじっているよという意味になるんですけれども、もしこのまま、あこのシーンは使いやすいなとなった場合、またこれ長押しをして上書きをすると、次から。 呼び出したときに同じ設定で演奏することができます。そんな感じです。で、他にもそのエディットボタンを押して、そのこういうところを触ると、OK、OK、ちょっとここをいじるよと、どういうふうにいじりたいんだい、m ディ i チャンネルを切り替えたいのか、コントロールを切り替えたいのか、それともピッチベンドしたいのかというふうに聞いてくるので、それぞれをこうタップして設定をしていくような感じです。ここのボタンもそうですね。 このつまみもこうやって回すとこんな感じで右チャンネルを変えるのかいプログラムを変えるのかい何かしらのコントロールなのかいとで他にもここもそうですねこの12ボタンここに何を割り振るんだいとこれなんか普通に音階とかも割り振れるんですよ例えばこれとか設定するとこんな感じでこれもその 音階のボタンととして使うことができます。ただし、この1、2ボタンに関しては、そのベロシティ感度、タッチレスポンス、なんていうんですかね、その強弱を判断する機能を 持, って持ち合わせてないのでうー、それができないんですけれども、まあ、こういう使い方もできるというような感じです。で、まあ、この辺のつまみとかも、パンニング、その左右の割り振りだったりとか、あとボリュームのコントロールだったりとか、まあ、こういったこともできるんですけれども、これも全部変えられます。 その辺は、えー、ちょっと僕はあんまミーディーに詳しくないので、何チャンネルに設定すればいいのかわからなくて、ちょっとわからなかったんですけれども、えー、ちょっと興味がありましたら、その辺もガッといじってみてくださいませ。それではちょっと長くなりましたけれども、以上が基本的な使い方という感じです。結構謎が解けたと思いますので、一緒にアイリグパッツ、えー、楽しんでいきましょう。僕も今日買ったばっかりなので、これからたくさんいじり回して楽しんでいきたいなと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら<笑>